僕は人より存在感がないらしいねえ白石くんってさどのくらいみんなに気づかれないのかなそれなのに久保さんだけは僕を見つけるおはよう白石くん白石くんの敵じゃなくて白石くんのヒロイン「